えー、本日ラストの曲になります、えー、ラストはですね、あのー、前回の2年前の時もそうだったんですけども、あのー、総踊り曲で踊りましたこちら、えー、茨城県の神栖、ね、市の神栖ぶっちゃけ祭りというお祭りのところの総踊り曲になります「ぶっちゃけデイズ」という曲になりますこちら鳴子を使わないで踊る曲なんですけどもこちらの2年前ですねこちらの足利良謝の方でちょうどあのホストのチームさんのてんてこまえさんと一緒にコラボして あの踊った次第です、えー、ま あ, あの本来だとね他のチームさんと一緒にコラボしたいなというところもあるんですけれども、えー<笑>あのまあ、今日子どもの日ということもありましてですね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 なんか無理やりお願いしたような形ですけど本当にどうもありがとうございますじゃあ、えー、と空いてるスペースのところに一緒にあの踊りたいと思いますのでよろしくお願いします大丈夫かな、ね、じゃ子供の日ですからね子供の日ですからね子供が主役です、ね、最後 あのこれを踊ったら私たちも東京都東村山市に帰らなきゃければならないので、まあしたは仕事もあったりですねあの中には小学校の遠足もある子もいるので、はい、申し訳ないんですけどもはいじゃあ元気踊りたいと思いますそれでは「ぶっちゃけデいズ」それでは踊りこ構え笑顔でいきましょう笑顔で。 はい、はいはいはい歌舞伎ランニング歌舞伎ランニングはい、はい、歌舞伎ランニング歌舞伎ランニン グ, ンニン グ, ンニングゴーキーはいゴーキーあと会場の皆さこの場でいいのでぜひ「あみ投げるあみ投げるおいでおいではいやだやだやだやだまーる」 はい、バスバスはいどっちどっちはいそれそれそれそれはみなげるはみなげるおいでおいではいやだやだやだやだまるはいバスバスはいどっちどっちはいそれそれそれどっちいきして いいなおいいおいおいおいおいおルおいおいおいいおいおいおいおいおいおいはい、うん、は い, <みづ ari>い day -day <mesma> はいはいおいキーラおいおいおいおいおいおいおいおい 皆さんもどうぞはいあみなげるあみなげるおいでおいではいやだやだやだやだまーるはいバツバツはいどっちどっちはいそれそれそれそれゆっくりでゆっくりでラ泳ぎはいパンパンパンパンルールくるっくりっしたらラ泳ぎパンパンパンパン パ, るるるる泳ぎパンパンパン スース負けるな、電車番組、はい、青踊り、青踊り、青踊り、青踊り、ラッテラー、ラッテラー、ラッテ ラ, ラ, ッテラッはい、はい、はい、このフリーパートは、ですね、この後はあと、のー、後半年間やってます。 っ「ゆびさしっ指立てゆびさしてひだおよぎ」はい「ぱンぱンぱンぱンぐるぐるぐるぐる」「ゆびさしてゆびさしてひだおよぎ」パンパンパンパン「ぱンぱンぱンぱンぐるぐるぐるぐる」るる「はっお はいはいはいはいはいはいはいは それではまず会場の皆様にお礼を言いたいと思いますそれでは踊り子の皆さん気をつけ会場の皆様にレありがとうございましたはっありがとうございますまた天敵前の皆さんとびりさんかどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、天使山フェスタ踊り子隊でしたどうもありがとうございましたはい、元気いっぱいの演舞を披露してくださいました フェスタ